なお本日は当初9チームの予定でしたが1チーム参加ができなくなってしまいましたので8チームで行わせていただきます先ほど抽選で演武順が決定いたしましたので発表させていただきますトップバッターは福島学生原種シードの皆さんそして、和田ちの皆さんダンスカンパニーレイカ組の皆さん有頂天の皆さん いの皆さん相武道郷人の皆さん朝香鳴子一族めぐみの皆さんそして雅組の皆さ ん, そして宮組の皆さん合計8チームで演舞を保管させていただきます<音楽>それではトップバッターを飾っていただきますのは福島県郡山市から福島学生厳守シードの皆さんですそれではお願いいたします ねえ出てなかた。<音楽> 渋滞してるしね。はい りますお願いしますはこれ春告げる花よ原始2022。 できた